対戦を確認 キルジョイこれが片付いたらまた機械にしようぜ。 いいけどまた何か爆発したら次はレイズがブリムに謝ってね。 ね、えんんスパイクはここスパイクを確保タレット展開タレットダウン え <laughs> っ you can ポップ。 ハ、うんうん、リノシ、えー、カリ ア, ーーーーカリアキャリアダウン フ、うん、ィンドセッチココダ1テ秒。グコネーチメ展開。 No,、mm. it's... エっバイポ A1 なな、ま、た入ってない<笑> A1? <笑><笑> A1 ウィンドウフセージ。<笑> うんまあかどころのどころ イーせージ。 っちゃったダメダメエリアの世界は私にソビオチョーダー。ソノブ、ホカディ、ハタレイジョーダ 生き残りたいならなんであの歌ばくせんを持ってるけどえどういうことええエスカイ。 えっとミッドレイナマイナス九十九ローレイナミーミッド。 ビーウンドマイナスはい。 キャリアがやられたプロ。 ジュビ p でダウいこっ1あとか。 クラッス。お, 知らせおめっちゃバカって。ここよ。節約するね。これくれない？これか。おかないと。 私は持ってるのうんうんプリングストーンの煙初めて見たんだけど帰ればか サイゴの一人だ。B でキャリアーダウン。 あ、うんうんうん、と30秒。 それい違って殺されちゃう。 す私のセンチュリー。 メトこれはもうれる ボッを戻すよチャージ切れ半 最終ラウンド、あ, あ間違えたかもですうここのとうううっ。フィールドテストを始めるよ。アルティメット準備完了。 ちょうど。 フェットなんだっけな、エヴァイパー。 中、はい、がいいん だ, かいいんだか。これ、こ？こっていうの？これ、わからん。あれ、正義動いてる を戻すよ生き残りたいなら冷静にね。 you、mm -hmm. ースパイク何を戦ってんだあの子スパイク はんはうん、う不思議に思ったんですけどこのセンチュリーがダメージ受けて回収すると HP, HP 回復するんですか HP? <笑> HP ってなんだ<笑> 回収したらなんか球に耐えられる数があっそうそうそうそうですよね回収した方がいいですよね打たてたら、はい、まあ<笑>その間何もできなくなりますけど一瞬、うん収せ<笑>にフォー あまり強いはずなんだけどな。えにかな。えにか。 ああうん、えば、ー、そういうとき。えー うん最後の一人 オお金あるよ何かないる エ、えーえー、スカイエスパイこっち来てる。 打たれてる打たれてます打たれてますト<笑>ランプバイパ今日は1時間配信したらあ、ね、ま<笑> 1時間どれくらいですか あと 何, 何分だ結構早いな。<笑>今三四4 0分なんで11時10分です。よし。最初4対5だったんですけどね。取れてたな。これくれない ありがとうれないよねわかるわええな気がする<笑>うんそうだよね あれ、エじゃなかったっけビードったっけ うあ。<音楽> うん。<笑>はい。本当は。あ、そうなんだ。私も配信見れないんだよね。配信やってるとやりたくなっちゃうから。<笑>トーピースも。 パイパイパあパイパイパイパイパイパイパイパイパイパイパイパイパイパイパイパイパイパイっイパイパイパパイパ こと。ああ、解除できたのか。あっ。そうか、今んとこ三、三連休。 持ちありますあ、じゃないいかかカスタムでやっえせん はいあ、起動していきますよはい、ちょっとか何でしたっけはい、セーフあ来ましたおお11、13何をするだったあ、あれか、そうだね バインドですかバインドがちょっと苦手なんですよね。キルジョイもそうだけど。<笑>ワープが嫌。ワープが嫌なんで。<笑> リアルタイムだった、うん、ピン見えます、うんあはいた私ゲーム中全然ピン見えてないまま、うんうんうん、えっと音わかるまず、えー、シャワー守りシャワー守りは ジ、う、を、ん、ここに立ってここからフルチャージで投げますあ んジャンプするナイスラフルチャージで投げるだけで す, よ す, すえあそこの穴を通るんですよそんなあそうなんだ本当に<笑>本当に通ってる通ってる ここって映らないんですかね。こ, ここ。こ, こ映んないす、ね。あそこ映んなそこ打ちそうとするんだったら、まあ、いや。なんかこ の, か こ, のこの矢の効果範囲がよくわかんなくて。効果範囲<笑>、うん、壁抜けしないっすよ。うん。でもなんかこの な,、ね、なんか線線みたいのがパーって出てなんかここに当たってるように見える。はい 映るんですこのこれから直線上に何も障害障害物がない状態じゃないとダメですねもうちょっとわかりやすくしてほしいなこのエフェクトちょっと一人もう一人 vc 用でいいですかあどう ぞ, どうぞあそうそうそうそうそうそうそうそうさっきここにキーキがあってほらほらほらほらほらほらほらこここ こ, こ, こ これワンイヤーのやつなかったっすね、これ。多分全部のマップにあるんじゃないかないまだバインドしか気づいてないです、えー、こんな ん, 言ってんなえー、じゃあこれ部屋一回あれした方がいいいや、大丈夫です。なんかナイフの当たり判定。判定は<笑>あんま関係ないかも。まあんばんは。はじめまして。 マニボスでえー、っとエイの攻めの離婚はガラツェチャーな こ, こ, この壁に刺さるんですけどす爆撃するこれっすか、ね、んちょっと違うなちょっと違います。 この辺からかな。まあ、これですね。何が違うん？これ、これがイアシス。ああこ、ここだとダメなのか。うん、こっちがいい。そこでもいいっす。そこ。こっちだとジュニアっていうポジションがあるんですけど、ここのポジションも映るんで。うん。ここが映ったと。逆にここのポジションで守ってる席でほぼいないんで。うん。す さっきダメだって言ったのはどこですかこれですか そ, それだとここが映んないですよ。うん。いやさっきなんか最初違うって言ってた。何が違うのあそれがえっ、ー、とこ、このなんか角みたいなところに刺さったので、もうちょいこっち側じゃないとダメです角じゃダメなんで す, するこの角に刺さってると、ここが映んなくなってるんで。えこっち側が。ここが映んなくなるこれ、これ映りますここ。 全然わかんないよエフェクトじゃも う, もうちょい左かな全然わかんないここだとんで映るんだこれで映ってるはずまあそれにはの、ね、あそうですねどういう原理なんですかねこの矢はこの矢に人がいた場合に見える範囲ってことなんですか、ね 直線、うん、障害物が な, きゃ な, なんかそういうふうにエフェクト出してほしい。あとはここに刺すパターンですかね。あーなんか聞いたことある。魚さんが言ってた。あそこのクジャク。この2つが多くて、あとは相場の食2ツなんですけど。えーっと、ダ、え、メ、っと ねなんかタツイチあるんですけど、うん、これだったかなキャン c h a r チャージで確かいじゅうストップでっていう。ここにチャージです、うん、さっきのやつって。じゃあジか。どれすかにジですさっきツ。ああそうですちょ。ちょうどいい感じ。こ れ, か, られかな これだこの辺からショックダーツをノーチャージで打つとちょうど解除阻止できる。あえっとね、ここここだったかなこのマンホールかなんかに違うな。もちろんこっちだな。えー、っとこれシャワー、ここからここに合わせてショックダーツノーチャージで打つだけで。 んちょうどせっぽにあ当たるんでんシャワーじゃない こ, ここに張り付いてこ こ, だここに回せてショックだウ打つだけで解除そっちでいきます最大ちょっと言ってたいやノーチャージですあノーチャージそこ背中張り付かないですねここだあと 1個この線ーここマンホールの直線上でで上の何て言うんだこの辺ここだ。あそっちに合わせてショックだとト打つ2発。2発電車でいいっす。それで解除が止めれるっていう。ここに置かれたらここに当たってた。そこのパターンは知らないっす。 うん、こ, こ, ど こ, こ, かここから打てばいい、まあ、開発すればいいだけですこの辺じゃない か, かなうんもうちょっと左猿之さん喋ってああれじゃないプッシュトゥトークになってるかあこれでいきますねもうちょい左ですけどー<笑>まあっていうっていうやつですそんだけです たまにここにここに置く子がいた。ここに置く結構子がいた。まあ、そ, れそれはナイス。スク<笑>なんか魚さんがびっくりした。っ守り私がまあ打つパターン引き守りの時さ、ワンバウンスで隙間から打ってこの上に刺さるっていう。あこここれなんか私やってたわ適当に。 じゃない方がいいっす、ね。なんかあそこの裏見えたら強いかな2 個, ?2 個やっちゃって食べる2個でもいいですか二個でもいいですか<笑>まあ、どっちでもいいっすそれ。壊されなきゃいいだけなんで。えっえっえっあと、怖さをつけと。えっと、どうだっけ。ここからちょい前向いて。 ちゃゃじえ、今どうやったーしあーあ、これ面白いキャンする。もうちょい前だな。えー、っと、キャンこれですね。これ私使ってます。声投げてから。 10秒くらいいいい経たなななと刺さないじゃないですか、うん、相場のリコンボルトのあのー、2回目使えるようになる時間って40秒なんで30秒で1回目刺さった後使えるっていう、うん、<笑>あとここいつも開幕ここ打って壊されなくて打つてなかった時はここからドローン投げてドローンアップさせて確認してます。 ドローンで開くんだれこれ。であの B わかるんで、あと次じゃあ B 側攻め攻めかな。えちょっと待ってちょっとこ こ, ここのんだっけ。攻め。上ただ上に置いてばいいですかこれ？いや違います。斜め上です。角度は慣れが必要です。二チャージす。する。真、まあ、上だったためなんすけど。これくらいじゃない？大丈夫だと思います。多分多分そんなもんです。あ あ, あ, あでもそ。 変なところに当たりました。<笑>ちゃんとなんかこっち側向いてないとダメなんですよ。向いてる方。うん。うチャージになっちゃった。うん。いいチャージ。これですね。割とこんな感じですはい。これ打つと敵めっちゃ集中力これにそがれるんで。そうですね。なんか一回やられたことある。皆さん見ると、かも。 私のサーバーの設定じゃないですよ。あ、大丈夫か。わかんないです。江野さん。<笑>マイクはミュートでは。ままあ、ああかいや、声が入ってないバタンかえー、っと、B 攻め、うん。B 攻め。まあ、おしゃれリコンすけど、これ、ウィフッカーって、ここだ。ここ穴開いてるんですよ。うんうん。 それを聞きました。聞いたけど難しく。あ、るん出す。出すんじゃなくて、ここに入れるんです。はい。あ、惜しい。も分かんないれわないもうちょっと、もうちょっと、ひいここの攻め方は、うん、ここ怖いもんね。でいつもドローンをこうやって投げて、味方に攻めさせるっていう。これ、ドローンと一緒に出てあげた方がいいんですかそうですよ。 そう味方がドローン投げたらドローンと一緒に出ないとダメです、うん。これやってから離婚を本当にここに。角 か, か, <笑>、まあ、から攻めることはあんま相場ないんで、え基本ロングから攻めるんですけど、そうなんです。うん、大体ここに来ますけど。<笑>えっと、まあ基本的にこから攻めることは弱いです。ロングから行くんですけど、 ロングは大体いいこの辺まで走ってここからツ ー, ツーバウンスフルチャージで投げるといい感じにここに刺さるんですよ。え、つも相場やってる時 は, は こ, こ, からここから走りながらツーチャージフルチャージツーバウンスでってますしてこれくらいかな。 これで入らない。もうちょいじゃないか。あ、これで入る。これです。いつもはる、えっと。一連の流れで言うと、ここから見てください。ここから走りながら。こうやって投げてす。いまあ、中入るパターンだ。まあ、中入っても。 あの、僕手前入ってもどっちでもいいって考えてます。うどうせ映ったりなんか動くうと聞こえる。入ってます入ってない。ダメなパターンですね。これ、映んないんで。相手から見えない位置ならドキンでしょう違います。つらないとダメです。うこれじゃないこれ じ, ないそれじゃないです。これじゃないで、 それならいいすんで、それ変えまくって、味方に、まあ、シャワー、えっ、ー、と、シャワーじゃない、ロングまでこここ。この手前までクリアしてもらって。ここここのラインでいいんですかね、落とすところって。当てるところ。ええ、そこでいいかない、えー、あの、分かってない、素敵、えー、感覚でやってるんで、まあ、そこまで決めてやってもいいですし。任せます。そ こ, こは。だめ。<笑> ダメだでえー、っとロング攻めたらリコンをフルチャージでを入れてますい<笑><笑>ここまで来たらフルチャージでフルチャージでえー、っとここまで来て味方がちゃんとこっちまでクリアしてることを確認してからするここ味方がそこまでクリアしてることを確認したらここの隙間を打つと もいいいいここも離婚なくないですか最初に使っちゃったっ時間が経ってから す, からす、うん、もしあればの話ですなければここから私ドローン入れてますで味方に出てって言ってもらってます、うん、ここに誰かいたらや っ, やって出てくるてです味方がいるじゃないですか、うんうん、だから味方にドローンと一緒に出てくるんですよこうやって、うん、だから味方がやってくれるんですよ、うん これドローンが見てる方を見てあげた方がいいんですか見方って。いやドローンが先に見て見るんで、あ, ーあの逆を見るとかそういうのじゃなくて、ドローンがクリアリングした後を進んでいくだけんドローンがクリア、なんか見たところってマップに映るんでしたっけ、<笑>それすらなんかあん、はい、ま見てない。刺されば刺されます。広告が入るんで。いいまあ、VC する人、珍しいからね。やいやドローンを撃ったやつを殺すだけです。あはい ここから打つのはバウンドしないやつでいいんでしっけ？はいフルチャージで隙間からフルチャージで隙間から上の方には刺せば大体いい感じに打りますドローンで見るところってここがいいのかここも見た方がいいのかドローンのクリーニングの順番画面 Q 見てくださいあはい順番が決まっていいですかはい これでれたら見てあ、はいはいはい、これあのボックスの裏とかって、が こ, が こ, ここってほとんのないのか。何でもありません。真っ赤から見られるそこに守ってるんいいです、うん、全部見れる。まあでも、ここにいる人あんまいないけどね、あいや そこも映りますよ今。うん、映ってましたね。ああで、えのさん、チャットはできますか？私も設定なのかなこれ。い, いや、そんな変な設定してないと。 皆野さん、どえますか金銀、そんな金銀つけとく猪野さん。えっと、で<笑> TTS でしょリーモーリー。リモーリーのリ、えっと、離婚行きます。え、いいですか、はい、リモーリーのリコンきます。はい ますあっこれるはいどういう見てた画面共有でもいいっすよ画面キでもいいっすよあいやちょっと画像が<笑>回線が<笑>えっとワンバウンスでこフスチャージで打つと<笑>えそれどうやって登ったのか<笑>ちょっと待って<笑>こっちからしか登れないっすよあうこって登って乗るだけですああはいあっ押した 上の方かな声出せます。さんれすこれでいいんですかあ、私あれ、ガーディアンズの試合の時。まあです大丈夫ですよ、そうなんだ。なんか あ, あ明後日った、あさっての話せないらしいです。あ、そうなんだ。ええー、私のあれかな。権限そんな変な権ですこれでもダメですかねダメなんだ。 あ, あ現現、マイクがあのセディスコードの設定 で, で他の他のサーバーでしゃれるかみみたいですけど、ね、じゃあちょっとコツかけますえどれだったっけどれだったっけロールか アハハハハハハッ。 いしうーやっぱこれサーバーがおかしいんですかねあっちが大丈夫そう。設定が変わってました。あっ、かったで、ね、えー、っと、で、まあそのその離婚と、え、な、なんでで適当に反射させればいいんでしたっけえっと、ワンバウンス。こンだったんで、ワンバウンス、ツーチャーでここ向けて打つだけです。アクテする。キャンアクティクスルーアクティクありがとう。ありがとう でもう一つ使ってる離婚が、これどこに刺さってんの こ, こからを確認れます、うん、あともう一つの守り方を使ってるのが、味方と2人でやるやつなんですけど、うん、ここからワンバウンスで ノ, ノーチャージで開幕即打つんですよ。すで、打ったら味方がフラッシュバに入れて2人で同時に出る。 映んなかったら味方に前 に, 味方に前に行かせるためにドローン入れてあげてドローンでクリアリングしてそのそれに味方がついていくサイレントでそういう、ね、サイレントサイレントはい足音立てたらバレるんで裏取ってるのか裏ってで味方にその辺まで取らせてで相場自体は笑顔に寄っちゃうみたいなそういう動きします それはここから A に行こうとしてる人を狙うってことです違います違うか A から B にシフトするやつを狙うってことですああもしくは A が A 側もう確定っていうかここもうここに全員集まってるっていう報告が入ったらもうそばの人はずそばじゃない A、えっとこれで詰めていった人はずっと詰めていって心するっていうかです裏取ってそれをやるためかと思ったんだけどさ最初は違う意味なの ということ、ここ、サイレンサイレントで入る意味がどこ？サイレントじゃないとそこでバレたらあの敵って基本的に A セミめで B が見ないじゃないですか。うん。でそこで足音立てちゃうとだいたいここの足音っってここまで聞こえるんですよ。うん。 映画はこうやって映画を前向いてるやつで、後ろ、後ろで足音がしたって言って、そっち見に来ちゃうんですよ。うん、それだけの話です。それ、最初最初最初は最初なんかここでサイレントで行くのは。ずーっとサイレントです、ここから。うん、最初からサイレントです。裏取りなんで。っ。A からこっちに来る人お違うか。いや、なんでもないです。 A から B にシフトするようにすんで基本的にポジションはこういうポジションになります大体こういう角度とかになる、うん、もしかもこことかでもいいんですけどこういうああそうかこ こ, ここまでドローンが来て誰もいないってことは A 側にいるってことだから A が守れたらここでで、ね、人が A が, 守る人がここで待ってればあの B は絶対ないわけじゃないですかうんそしたら でで守れるわけですよ相場の人はこういうなんか分かんない位置で置いてるんで A から B に行こうとした足音とか全部聞こえますしそういうのを報告しつつ A から B に行こうとしたやつをまああわよくば1人2人食うっていうのでそうすると敵の足に止まるんでそういう役目ですもしくは A 側は確定したって時はもうそのまま裏取っちゃうっていうやり方です だからドローンでドローンで見てても映ってんのがわかんないんだよね。私やっぱマップ見てないマップ見つければわかります。うん。<笑>移動中 M キーをしてマップ拡大してみてます、私。打ち合ってないとはっと。うん。M キーですかデフォルトのキーです。はい。よく押せます。うん。<笑>最そ 開きながらサイドボタンでてきるんで、でジャンピングできるんで、そのマップ開きながらジャンピですよ。うん、邪魔だ。邪魔、邪魔。<笑>画面っきり見れます。じゃじゃじゃじゃ、このマップ出してると邪魔だなと思って。あ, あ, <笑>あ、そう。で, いいですマップに映ってるんで。めっちゃ気になる。あの画面見ないんですよこれ。うん。目見ないけど確かに。これでいいんですよ。 これ、これなんだけスプリットかなんかでやったら、めちゃくちゃ打たれたからね<笑>。着地が悪くて。ありがとう。そんなくらいですね。相場使う時は大体。あとは、ビザはなんか。ん開幕、えっ、ー、と、ここに離婚入れて、打つんだって、なんか深まはショットないって言ったら、ドローンこうやって入れちゃいます、ね。 ドローン入れてこれドローンワープさせて映画はシャワー確認させます映画はシャワーこれ噴水のことのはああ遠くないです か, えだからああはいはいはいはいはいはいはいはいいきます。ええー。い あこれでも分かこれねーもしくは結構強気で行くときはこれドローン入れつってあげてドローンでドア開けれるじゃないですか、うん、でこれで刺した瞬間にもうワープしてこしちゃ う, こ, とありがとうこういうのもありますそれ強いんですだって相手って警戒してる間間<笑>間違い、ね、ないじゃんどうして強くないと思うんすか うんドローン来てるからみんなこっち向くしでもドローン壊れた瞬間にこっち向かないですし大体ドローン刺されたやつようとするんですよんあとこっちからしたら自分のタイミングで飛び出して決めつるだけなんですいるところ味方のシャワーのやつとかにパラノイアとか入れてもらえればも勝ちなんでそれでーンが込めるんで <笑>そんなんソロキでできるかしらえっこれでそれとシャワーの連携をする感じですか、ね、あと私はそもそも野良ではやらないんで、はい、ウィンズイッては野良じゃないからない<笑>私基本野ラなんでううあ朝方なんででも朝方とかねも。 いやい以上になったら、それなりに V. C. ありますし。ああ、それはそうです。はい、まあちょっと10年後かな。10 年, 後かな<笑><笑> 10年かかる。多分十年やってもいいだろう。<笑>はい。どっちかって、確かに覚えたら、キルジョより簡単かもしれない。キルジョ忙しいな、回収してるとか。あいつに思うけど。 なんかやる。うん、やりま す, なります。なんか。じゃあ、で、るかな。なんか短めのやつ。ああえー、っと、なんだっけ、その。感度が見つかんないっす。<笑><笑>高くしたり、低くしたり。マウスはめっちゃいいっす。マウスと、マウスワットはめっちゃいいんすけど。今試行錯誤してます。感度。探して。画面注意して。 いいっすよえー、っとあ一応そうだ鳴田さんに紹介するとなんかあエックスからバロ、うんあのーのああエペックスを巻いて 行, て行ってた子ですねれえ人ですいい<笑> ブ, ロブロンズから今ゴールドくらいまで来ました あ, ーあれ、エペックス以外に FPS はされてたんえー、プレフォーで使用でちょっとかじってたくらいですね。はい。プレフォプレイステイーションプレス。ガチな、なんか全然。視点の速さに合わせようとすると感度高くなっちゃうし、感度を下げると視点移動が見つかる。え、Windows 側の精度高めるとか切ってますあ、どれくらいはできた。 そういう話じゃないですね。そうなの？なんかヒュウって速くなっちゃうとかそういう話じゃなくて？そういう話じゃないですね。うん。コントローラーに慣れてるから？そういう話ではないです、ね。<笑>うう 感, <笑>感度が高すぎると、うん、その細かいゲームの動かし方が難しく 感度ががとと振り向きとかができかででなななくなるって話なんですけど基本的に振り向きとかフリックを行うっていうことがあのできるだけしない方がいいんで視点移動がちょっと厳しくても低めの感度の方が多分いいと思いますよ。なるほど、マウスが高いんで。マウスが軽いんでレースが軽いとマウスパッドでかいじゃないですか。だから感度は低めの方がいいと思います。 これ私 0.7 にはえた低くていいです私は 0.151 ですめっちゃ 0.1?0.151 で す, 0 0ですどういうこと韓国で流行ってたけどね定例と10年前<笑>流行ってたことかじゃなくて私あの5年前から同じ感度なんで5年ずっと。 0. あ, ーあれ、私 0.75 にしたと思ったの。8に持って、どういうっちとじ5年前からべてのゲーム同じ感度でやってるんでん。同じ感度って数字じゃ測れないですよね。単純に振り向きの距離です。センチで測ってます感覚感覚じゃないです。 えっと、ゲームごとにその計算サイトがあるんで、計算サイトにかけてやってます。ああ、それ信用できるんか。できますね<笑>い。いくつも同じようなそういうサイトがあるんで、全部かけてみて、まあ、全部同じになるんで、数字ん。っていうのと、一回私定規で測ったことがあるんで、感覚でわかります。なんか、感度ちょっとでもずれてると、私なんか、わかるんで。 それは大丈夫ですんなそだなんからゲーム移行しても同じゲームで戦えるんですよ。私は定規で終ってました。これマウスパッドって手首だけのスターはいいんですか手首エムの人って手首エム 手首だけ乗せる以外に何かあるんですか、ね、私手首なんですけど。手首乗せないっていう。いや、腕があのマウスパッドに置くと、なんかめっちゃ引っかかるんですよ。えー、腕マウスパッドに置けないですけどいい、狭すぎて。椅子の高さとか、いろいろそういうのありますか環境によって変わりますけど。まあ、試行錯誤じゃないですか、そこは。そ う, そうや 腕, 腕にアームスリーブとかつければ、そりゃ滑りますし。 変換元のサイトにガンズがない<笑>そりゃそうだ私ガンズで作っちゃったからな<笑>あかんうんうん 10cm あ今のところ1 c かな前よりクリアリングは綺麗になってるね いやもう全然、リコイルとかの感覚もだいぶ変わっちゃったし、TPS 何してる ?PI か。総合的にはいいんじゃない、API ダメだあっ !?DPI なんでしたっけ？誰がですかどう私さんに言です。あれえっと s i の n o c d p i ですか ?DPI。これは八百ですね。私も、八百だ。 3000で、あ、三千なら 0.1 ってそんなに低くない。三千0 0です。三千二百なら、そのゲーム内が 0.1 はそれなりに動く気がする。これで、プレイ ド, ドじゃないです。プのイ人3人くらいしかないです。オッケー行こうか。シャープない。シャープは XS25。それ、ね。 何ツイターの ID です。ツイッターの、ID、そうな。はい。数字じゃなくてるんですよ。知ってますそれは知ってますよあそう。そういう話じゃなくて、XS25 っていうのがどういう意味を持っているのかっていうのが気になって。<笑>ね、ちなみに私のハッシュタグも TO1 になってるんで。<笑>そうだ。私も名前と同じにしました。ロールの時。8レベルとか9レベルってめっちゃ言ってませんこれやってる方なん<笑>なの から私さっき11レベルの人見ましたよコンペでタバカも同じくらいだったから対戦を確認 なんかバンダルかファントムかでもそこさえ決まってないこのカードの後ろに何が来るのかファントムどうなったんですかえ両方とも止まってないときシフトをしてるときでも同じなんだけど精度、うん、下がったんだよねだからバンダルファントムの移動しながら打てるのかちょっと不えなくなったんそのままそれその関係で なるほどじ、ね、ゃあバンダルディーダイトあもう全然当たらんカン高いんかな下げよう ちょういそ。 そうここにもケーキがあるのでは全然当たんなくなっちゃってるわよ、えー、よよよよよよよよよよよよよ 4キロ連続今そう強かった連続の4キ m あそうそうここここだんだんくらいの連続だったキッチンにありましたよケーキリコイルは何か褒められるんだけどああ うん、レベル1の引きなんだ。あ、トはそれで3リコイルだな、やっぱり。それで、1万外しても当たるから。これがやっぱり。クソ雑魚すリコイル俺。5本当たってるので、ね、2つ見て る,、ねたる。逆円クゼハーズしてるけど、リコイルで当ててるわ。うん 逆にに編集全然当当たたたっってててななないいいんそれでも出かししる後半でも横に移動しながら。 これもうばーって打って。 これ、横してればいいのかな。<笑>うん、初版入んないね。後半ですね。うん。後半、全部当たるわ。人に何か、打つ前に合わせるとか言ってて、俺、打ちながら合わせてるわ。がっつり。 聞こえる勝負になった瞬間絶対負ける多分それじゃないはいた多分そう聞こえる一度練習してんだけどなあの 20m の的を使って全然つかない全然当たんないけどマウスとやると<笑> 変な俺がデスマッチの動画をちょっと見せたいくらいあっデコイだよ まだあるんか、はい。 ブレームストうまいですよでもエイペックスってあんまりヘッドショットのあれ概念ないですよね そうす、いやでもデスマッチ俺めちゃめちゃやってるんでなんかヘッドラインは結構覚えたんですけ ど, どリコールがひどいんでゴール勝負になったら多分ほぼ負けてるす 勝, 勝率リコール勝負になったら本当単十パーもないとよし私はこれで寝ますありがとうございましたまたお願いしますおやすみなさい疲れ様です